大ざらい話してもらいますよ、絶望のビースト。え、痛みで我を屈服できると思わないよ。え、何、なんだそのファファ。え<笑><笑>、待て待て。<笑>いい声で泣きますね。<笑>